みていたよ。 狩りの腕はまだまだだねみけおばさんだ。そういえばあんた、黒いのからハトの取り方を教わっていなかったかいそうだっけ、うん、しょうがないね。じゃあ今日は特別に私がハトの取り方をレッスンしてあげるよやっ うんだけど1わになるのをただまっちゃダメさ。 あとはものにとまりたがる習性があるんだよ。ホ かいこれをまねるんだ。 ーよし上出来だよそれじゃハトがくるまでこのままじっとがまんだああ じゃダメだよなんだかねくなってきたそういえば私しも<笑>こんなことで警い心の強いハトが来るわけがうわっなんとポポポよし今だ う, うん、うんうんうん、よくねたよ。 レスはどうしたんだなに か,、ね、かしらね。 もっといくよ あんたが中に入りなやるじゃないか。 ゃのいっぱいいるみんなあつまってなにしてるかわかるかい わかんないあほらまえにしゅうかいでやっただろ ハトのハートはしかみだ ちがうぞー ハトはハとトダンスポッポポッ ポ, ポ, ポ, ポ。 あ踊 っ, た踊 っ, たおった、ね、あそういえば。うんどうした いいよね、こんな時にこっちがいたらキレて「キッ!」とか言うんじゃないかと思ってさおおばさんそのことはえあああ言ってないよこっちがいなくなったなんてこっちああいや黒いなこっちどこ行ったか知ってるの どこへ行ったかはわからないがたぶんくだ遠くあれからずっと探してはいるんだがもしかするとこっちはもう早く帰ってくるといいねこっちちー <笑>そうだなきっとすぐだようんこっち 力尽きたこっちその先に待っているのは次回コッチマミと会うギュうギュうだぞコッチ